ああ、始まった、始まった。おいおいお い, い。いきなり怖いって。危ない。ない炭治郎てんてんてんてんてんてんててんてんてんてんてんてん。あ、来ました。へへ。ててん。絶対諦めない。第一は炭治郎お、ねずこ。おおほおほほほほ。ああ、かわいい。かわいい。 人間としてのネズコ。ああ。ネズコが喋った。クララが立った。あ、鬼に変わった。<笑><笑>いいじゃん。ああ、びっくりした。え、え、え、どうしたどうした。燃えてんのか燃えてんのか。 おおお お, おおおおおおおおおぉおぉおぉ、ね、ビビったビビった<笑>かっけえかっけえかっけえかっけえダキがかっこいいキュータローもかっこいいおっ うん、ちょっちょじ goddamn, 全員やばい全員やばいってうっ細っ細っ細っ血便じゃない血縁なんか劇場版が作画か劇場版 すごいね。え、なんか怖い。牛太郎怖い。牛太郎攻撃してこないんかい攻撃してこないああえへ、え、へ、攻撃してきた。<笑>今どんな気持ち今どんな気持ちうわぁ、やばこれ。イライラすんな。イライラする。 イライラするな<笑>えー、いや、ダキ、ダキがなんかめっちゃかっこいい。ダキかっこいい。<笑>逃げた。<笑>アニオリやっぱアニオリ多いよね、なんか。<笑> う, うわ、細っそ。細<笑>っ<そ>。細<笑><笑>っ<そ>。なんかホラ、ホラー映画になってる。ホラー映画になってる。怖い怖い。 徐々に迫ってくる感じが。いや、もう手がやばい、手がやばい。もうなんか、おかしな方向に曲がってる手が。お<笑>い、何を何を何を頭突き頭突きかい。え頭突<笑>き？おお、ナイス ナイスナイス<笑>なるほどなあーなるほど何もしないと思ってたわナイスーあー腕がやばい手がこうなってるまだ倒そうとしてるおーおーおーおーおー <笑> す, ご す, ごすごいすごいすごいすごいすごい勢いがすごいおい炭治郎そこはダメだきれ違うダメだ炭治郎共感してはいけない鬼はダメなんだおなんか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 おおなんだこれ<笑>めっちゃいい<笑>めっちゃいいぞ新 速, 神速 すご い, すごいなんだこれすごいぞおいおいお い, おい大丈夫か俺うわうわうわうわああ す, すごいすごいすごいすごいすごいいい あ, あ何めめるる戦闘シーンがすごい。やばいやばい来るか フルメンガか成したー ビビってるやついるいねえよな。 すごいなんだなんだ劇場版か何を見てるんだ俺は<笑>急に何を見てるんだ<笑><笑>なんだこれは<笑>俺は何を見てる<笑>何を見てるんだ俺は ドラゴンボール<笑> す, すごい<笑>すごいぞ<笑>なんだこれ<笑>もうすごいっすわ炭治郎がき炭治郎も頑張ってる 俺は何を見てる<笑>あ<ー><笑>マジ刺されたこのタイミングヤバいけいけいけ炭治郎炭治郎行けるえマジえマジ え, マジえ行くか え, え切るのかやるのかやるのかマジやるのかここでやるのか やるのか、やるのか、やるのか、やるのか、やるのか。いけるか。やるのか、やるのか、やるのか。やのかやのかやのかおお。<笑><笑>なんだこれは。 すごい。すごい。ああ、なごまさん、伊之助。ああ、伊助。あ、う、あ、ん。パワハラ。<笑>やるのか。やるのか。え、やるのか。やるやるのか。いや。 やるのかこのタイミングなのかいけうお ややややややっっっっっったぞやったやったやったやったたぞぞええー、どうした<笑> まだ何かあるのか あ, あ全員やばい全員やばい 毒, 毒かあそこは毒あ毒がおー毒食らってんのか全員だ大丈夫なんか息できてないよなままだだままだだって言ってる何が何何何何 まだ倒してないの。まだ倒してない、まだ倒してないえ。これ来た、これ。これが来た。何が起きたの。 えええエンディングこれ。なんも、なんも見えないんですけど。えええエンディングはぁはぁはぁはぁはぁはぁ。はぁはぁ。おい、これエンディングかい。 おいす、お前何だこの回伝説これだこれじゃお前らこれじゃこれが伝説だったこれが本物だ素晴らしい<笑>映画もう映画館入場料ちょ入場料払うんですいませんちょっと財布持ってきますわはい財布うん財布持ってくるわ、うん、財布しょ 1000円しかないんで。はい。1000、千円しかないんで。すいません。1000円。はい。今ちょっと財布に1000円しか入ってなかったんで。1000円。1000円。払います。あ。どうぞ。どうぞ。1000、1000円です。あと、あとで1万円払います。1000円。どうぞ。はい。ありがとうございました。来週最終回だからね。まだ終わってないから。すごい。 汗これちょっともう与えないとねちょっとお金ですねこれはすごい良かったクオリティっていうか演出面含めそこそこ予告にしないで予告おかしい大丈夫じゃないっす<笑>ギャグやめて<笑>ギャグやめて<笑>あれについてって何あれについてって <笑>ギャグやめてギャグ<笑>予告ギャグやめて<笑>おかしいからおお15分拡大ということで、えー、10はどうだったということなんですけども最高 97% いやー素晴らしいえすごくないえー、てかうんてかあのう、ー、ん 2% どこいった また 2% どこ行ったまあ、最高97番。おめでとうございます。いや、もう神回だったと思います。鬼滅の刃19話、19話より面白かったと思います。いや、これはちょっとやばいね。ちょっと本当に、もう、100点超えてたね。150点でした。はい。あ、ちょっと待って、なんかスーパーチャット来なかった<笑>すごい反応じゃん。<笑>うん、すごい反応。なんかこコメント欄の早いコメント欄の流れが、早いなんだこの流れは。読めない流れが早い 最後息をするの忘れてた最高ですエネゴリ最高コメントラが早い読めん